銀河と申します。精一杯心を込めて演舞いたします。それではよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。金が二千二十二バンディック I'm o so... n n a kill him! 銀座の皆さんありがとうございました。